始ままってますよ<笑>はいそれではですね、はいはい、あの患者様の声をあの今日いただきたいと思います、はいはい、ではどうぞよろしくお願いいたしま す, ますよろしくお願いいたします、はいえー、それではですね早速質問なんですが、はいえー、辻生体にですね、はいえー、来られる前はどんなお悩みがありましたか、はい、えー、肩こり腰痛大、はいそい大体そういうところが はいもう常にあの肩が凝ったり腰が痛かったりです ね, ねええ一番は、えー、腰で次に肩ぐらい痛みが、ねまあって同時にずっと痛かったんですよねそうです何年前ぐらいからうもう若い時からね若い時で二十歳ぐらいですか、ね、もう二十歳二十五から まあ仕事の関係もあって、ね、起こりやすいっていうところと、はいはい、まあ腰もこう痛いとか、そうですだからその悩みですね、あの、はい、解決されるために、はい、なんかされてたことってありますか？あ、あのー、私圧とか、はい、あのー、背骨院とか、はい、あるいは整形とか、はいうん、う, んうんうんうん、いろんなところへ。 <笑>もう治療院の数は数知れずにねようけ、はいはい、<笑>いかれてたっていうことですね、はいはいえー、それ言ってるとですね、はい、あのどんな効果がありましたかこう言ってる時っていうのは。うん、この一時的にこの痛みとかいうのは取れるんですけどね、はいはい、まあいいところでだいたい 持って一ヶ月でヶ月、やっぱこうだんだんこう年を重ねてくるとこうこれも一ヶ月持たんようになってみたいとか、うすね、もうすねずね痛くなってくるっ、はい、いうことですよね。はいうん、まあたくさんですね、ほ、うんで治療院、施術院がある中で、うんえーえー、まあなぜ辻整髄院にご来院されましたか？えー、あのチラシ広告を見てですね、はい、あここなんだかひょっときたら仕組んでないかなと。 はいはいはいいうことで、はいあの生体院さんにあのお電話させていただいたんです。えー、チラシで結構大きいこと書いておったんですね。そうですね。はいはいはい、<笑>ここなら治るぞみたいな感じの、はいはい。まあビッグマウス<笑><です><笑><笑>それでですね、あの辻生体院の問診カウンセリング施設はいかがでしたか。ええ、もう的確な、うん、あのご指導いただいて。はい。 非常に良かったと思います。<笑>ほんまですか？はいはい、今いでどうですか？腰の痛みとか肩の痛みは？もうあのすっかり痛みも取れたし、はい、あの状態も体の状態、まあ歳うを<笑>異様に元気になったんじゃないかいな<笑>、はい、と思います、ね。あありがとうございます、うん。そう言っていただけると、はい。はい えー、それですね、他のですね、はい、治療院ですね、はい、たくさんあると思いますが、はい、ま当、あ、院ですね、はい、うちはどこが良かったですか。やっぱりあのなて言いますか、うん、あのつぼつぼを的確に開いていただいて。はいはい 調子がはい、あ良くなってきたと、はい思いますね。まあこの痛みに関連しているところをまあそうですしっかりこう捉えてやる感じ、ね、は い, はい、はい、こんな感じですね。治療は痛いですか？いやこれがあの最初、はい、ここへよさなった時には、はい、もう肩腰が、はい、あのこちこちに 体を張っ て, たやつって<笑>、はいね、この時に引っ張っていただいた時はあのに痛かったんやけど あ, あれね肩甲骨を引っ張って動かすやつですねそ う, そ, う そ, う そ, うそうですはいだけどそれがだんだんだんだん柔らくなってきて、はい、あの効果は非常にあったと思いますね肩甲骨を動かすの大事ですからね、はいはい、<笑>もうガチガチじゃないです そしたら最後ですね、はい、同じお悩みをです、ねはいえーうん、持たれる方に、えーうん、メッセージをお願いします あ, あのー、まあ他の、あのー、いろんな私も経験をしたんですけどもやはり私には一番ここが合ってるんじゃないかなと思いますあぜひ皆さん一回、あのー、治療してみてください。 よくなると思います。ありがとうございます。<笑>ぜひ来てください。はいはい<笑>はい、<笑>じゃあ、すみません。それでは、はいはい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。